<笑>声だけなんで よ, <笑><い> よ, <笑>よろしくお願いします。レッおいの He don't got it. ありがとうございました